ぜうんうんああうん、もっとおとなしく走ってたらば C 級に昇格できたのに 分かったののこタなんだとマシンの整備をろくにできないやめなさいってーおお d 級のチームにも生きのいいのがいるな、うん。決まったな。ちょっといい加減に返してよ、うん、待っとろよ A 級のピカピカども そうな部屋だなはい、手がお留守だぞあ、はいおい、まだ終わってないぞごめんなさい、休養ができちゃったんだこら俺一人でやらせよってのがよごめんどうだった、サブローまっマシンの登録も済ましてきたよし よしは行くぞ早く OK チーズバーニャーとオレンジのショーでございますねありがとうございますで、オープンカップに何チームエントリーしてたのエントリーは全部で三十五台で俺たち D 級は六台 残りの29代が ABC のクラスだってさん<笑>バイト料おいきた俺だっレースは2日後なんです部品がないと残りは必ず払うからさあんたらあれでオープンカップに出るつもり そ, そうだけどなんか文句あんのかよいや別に A 級と一緒に走れるなんて年に一点だもんねそりゃあなんとかしてやりたいけど D、級じゃねえあの野郎デ級、キ級ってバカにし上がってでもどうするの部品全然買えなかったじゃない。またいつものやるのしょうがないだろう貧乏なんだから。ねえ、今度のオープンカップ、何位ぐらいに入れるかな D 級の中じゃダントスだろうけど、まさ、あ、れもいい部品が見つかればの話さ。お腹すいたうるさい黙ってろ賞金もらうためには10位には入らないとね 俺は贅沢は言わない参加できるだけで永久のライダーと一緒に走れればそれでいいじゃないか俺の FX! エンジンの吹き上がりは悪いな人のマシン勝手に触るなどういうつもりだあんたお前らはこんなマシンで勝てると思ってるのかなんだよおめえ出るんだろオープンカップに 関係ないだろそうかな A 級から D 級まで出そろうレースにお前らが出ても勝てないのは分かってる何が言ってんだよレベルが段違いなんだから当たり前の話だだがお前たちそれで悔しくないのか そ, そりゃあそれともあれか参加することに意義があるなんて青臭いこと考えてるんじゃあるまいな、うん どうやら図星らしいな<笑>お前たちそれでもプロか何だとこの野郎素人のくせいに言いたいこと言いやがってこの<笑>オープンカップに勝ちたくないか<笑>優勝したくないかって聞いてるんだよ<笑>ちょっと待ってろいいか驚くなよ な何すんだよい行こうよこいつを見てからいいなってすげえ新品のエンジンツーバイツだぜこりゃ高そうどうだ驚いたかお前たちにこのエンジンをくれてやるええー、あんた何者 骨折はずれのサンタクロースかな。下手な冗談言っちゃったようだな。き<笑>たね頭。エンジンにお金詰め込んで、もう三日も食べてないんだって。へえ。でもよ。 なんでこのエンジンを俺たちにくれたんだろうそうよ、それに私たちが DQ だってことも知ってたし。ああおい何やってんだ早いとこあのエンジンを外さんかはい明日の夕方までにエンジンを取り付けんとオープンカップに間に合わんぞ。<笑>何様だと思ってやがんだい<笑><笑>変なやつ。まこと、やるぞ 分かったよ面白くなりそうだね。ああ。明後日になれば、憧れのさ井夏なと走れるのよね。うん。ごめん、遅くなっちゃって。ゆうべからずっと頑張ってたんだって。ああ。なんとか、今夜には終わりそうなんだけど。早いとこすまさんと、試運転の時間がなくなるぞ。しゅんて夜になったらサーキットなんか開いてないぜ。ここら辺の道をぶっ飛ばせばいいじゃないか。じょ、冗談じゃないよ。 エックスは普通の道走っちゃいけないんだぜ。予備走行もしないでレースに出るか。そんな非常識は許さん。どっちが非常識だよ。いいじゃねいかマコト。夜中だったら捕まれしないさ。エンジンの調子見てこいよ。ねえ、私も乗りたい。まったく、捕まっても知らねえぞ。やあしオッケーだ。マコト、人っ走りしてこい。やった。 最初からあまりふかすなよああわかってるよほら待て待てお前らに夜逃げされてたまるか、えー、まずいなこりゃ借金の期限はとっくに過ぎてるんだこの2本足はもらっていくぞ借金取りか借金取りじゃない金融業者と言ってほしいな借金はあさって返してやるなめるなよ若いぞ そう何度もごまかされるか今度こそ本当だオープンカップで優勝するんでなオープンカップで優勝でおあそしたら賞金で払ってやるようまいこと言いよってデイキューが優勝できるはずはないおっ待たんかこら待て しっかりつかまってろよ <笑>やめろ そういうことなあかお何もしもし俺が優勝したらさ優勝もし優勝したら俺とホテル行ってくれ聞こえないもっと大きな声でホテル行ってくれ<笑>それで俺とさ なこといいよ俺前から思ってたんだ優勝した夜にさすげえ美人とホテルでシャンペンなんか飲んじゃってさまっすげえ美人ってとこは我慢するけどさこのその気で聞いてり言いたいこと言いやがってあぶねってやめろって ラッキーセブンとは九運強いな俺。ねえねえ永久のピット見に行こうよあっちすごいよミーハーなんだからいいじゃねえのせっかく来たんだから留守番はちゃんといるしな、うん、まあいっかああ行こ行こよしお早く来いああはいうわあ 配信式のマシンバッカ見見て見て見あああああ言ってっな何やってんだよもう。 D 級なんだけど一緒に走るしみさ こ, ここにお願いします ?DQ がちょろちょろしあって。え ?DQ は DQ のレース場で走ってりゃいいんだよ。わざわざはじかけにくるんじゃねえ。い, いこの野ろよせ三郎サブロレース前だぞ<笑>割ったよ誠、どうしてもって言うんなら、サイしてやってもいいぜ。 その代わりレースはやめてスタンドに行ってみてろ三流とは走りたくないんでね行こうよマコト三流がこけるとコースがけがれるんだなこの野郎バカにするな元気がいいな三流あっ行っ誠てマコト天命貴様ら殴られたいのか おやめなさい何をしてるの何をってこんな奴らを自由に出入りさせやがってあなたたちも何なの勝手にこんなところに入り込んで失格になっても知らないわよいいよ<笑><笑>あああもバカだったけど A 級ってあんな奴ばっかかなかもな違う A 級のライダーはあんなんじゃない 何向きになってんだよ違うんだあんな奴が永久なんかじゃ永久のライダーはもっとでっかいんだもっともっと人に優しくてそれでいて走るとめちゃくちゃ速いんだ誠誠がそうなればもっと大きくてもっと優しい一流のライダーにそしたら私嬉しいな 一流のライダーそう一流のライダー俺が永久にうんそのために走ってるんでしょ誠は、うん、そうだったな俺そのために走ってんだもんな何してるんだお前ら早いとこマシンチェックを終わらせちまえはーいかってもらえたかあれは マリアやっぱりあなたね、ゴー。こいつは驚いた。とんでもないやつが三流と組んでる、やっぱり見つかっちまった。あなた、まさかあのエンジンを。何のことだおい非常識のことはやめろまったく、どっちが非常識何なのよ、このエンジンは。 私の会社のもののよ、えー、お寝ぼけるなこいつは俺のエンジンだこの設計図をもとにして俺が組み立てた俺のエンジンなんだこれは会社の設計図でしょ俺が考えたんだから俺のもんだ違うでしょなんでそんなことがわからないの俺のエンジンだあなたねいいじゃないかどうせ会社が見放した欠陥エンジン 欠陥エンジンお前ら知らなかったのかそれでこいつはトラブって会社を辞めたんだまあお前ら三流にはお似合いのエンジンかもな<笑>いいことこのことは連盟に提訴しますからね行くぞマリアお前らもせいぜい気をつけるんだないつ爆発するかわかったもんじゃないぜ<笑> バカモンが爆発なんかするかなんだその顔は終わりだね誠ちゃん何が終わりだレースはこれからだ結果エンジンで走れっかよそれなら安心しろこのエンジンは改良してある完成品だえ 信用できないのしろってほうが無理だろそうか分かったならやめろちょっと一つだけ教えてよなんだどうして俺たちを選んだのさ走ってる時のお前の目お前たちの目がマジだったからだそれだけだ ねえこのエンジンなら澤井夏生に勝てるよなああ勝てるともなら決めた俺走るよバカ言うなって下手すりゃ大怪我だぞ俺はどうしても澤井が永久だなんて認めたくない俺奴にだけは絶対負けたくないんだそうだよ誠走りだよそうだよせっかくここまでやってきたんだもん おめえがその気なら構わないけどよ心配するなマコトこのエンジンで永久の奴らの度肝を抜いてやれああ俺やるぜ<音声>行け俺のエンジン 早いかなマシーンだって速いぞあ、まあ見てろいい感じだこのまま行ってくれよ沢井夏生か韓流永久の実力を見せてやるぜ あすげえ危ないとこだったかなどうしたんだエンジンの回転が上がらないとどうしたカロド何やったんだそりゃこっちのセリフだエンジン最悪だぞどうなってんだ 威力で走れ。何やったんだマルケイ？無理だ。ピットに戻れ。こ<笑>らしっかり走れ。優勝して借金返せ。<笑>降りろマコト。サブローボケットしないで工具持ってこい。あ あ, あ。大問題だ。これで整備したのか？ちゃんとしたさ。え抜いたんでしょう。馬鹿にえ。よしオケ、OK、だ。いいか。 メリハリを効かせて走るんだ要は最後に勝ちゃいい分かったメリハリ効かせなんてそんな器用なことできるか<笑><笑><笑><笑>何が何でもあいつに追いついてやる 中だ。その調子でぶっちぎれやるじゃないか三流。だが抜かれるわけにはいかないんだよあんたにだけは負けたくない逃がさないとサバイナツオ D 級の意地を見せてやるぜ貴 え, え、どんな問題。またか なんだよどうして煙が出てんだよゴーさんどうしちゃったのよ、うん、黒い煙を吹くってことはここの熱伝導が遮断できていなかったってことかそうかちょっと不安があったがやっぱりな何 な, なんのよ改良が不完全だったということだえぇ、ーえー、そそんなこれは貴重なデータだ、うん、次のエンジンにいかそう ふざけるな今さらやめられるかよ何あいつまだ走るつもりかダメかパワーが落ちてるあいけるなんて奴だくたまりずもないな はい、お, おやったトップだ優勝できるんだ D 級がそうはさせるかいけいけ優勝だ せよ邪魔さだ<笑>ゴールは目の前なのに。 れたな三流何だよケンカ売りに来たのかよ<笑>残念ながらこのざまじゃなまことって言ったなお、お、ああそうだけどテクニックはともかく気の入ったいい走りだったえ早く永久に上がってこい待ってるぜ三流行こう三流か 俺必ず行くよ。それまで待っててくれな。どうなっちゃったんだよ。誠聞いただろう。気の入ったいい走りだって。さすが永久分かってるね。単純とてもついていけないわ。俺も。分かった。ここかおい見てみろな。なんだよ。こいつがまずかったんだ。わかるか誠。わ そんなもん賞金はもらえる。 オラフタも同然よどうだかね